民主主義や人権の意味を本当に理解しているのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。バイデン政権になってから国際協調路線に向けて舵を切っているアメリカ。韓国もアメリカと歩調を合わせるべく、12月9日に開かれた 民主主義サミットに参加したのですが、果たして今回はどんな発言をしているのでしょうか。中国との関係も気になるところですね。2021年12月10日付、朝鮮日報からの引用です。ムンジェイン大統領は9日、アメリカのバイデン大統領が中国建設目的で開催した民主主義サミットに出席した。 アメリカが来年2月の北京冬季オリンピックに対する外交的ボイコットを発表し、これに賛同する国々も相次ぐ中、韓国政府がいかなる決定を下すかに注目が集まっている。文大統領はこの日夜10時から遠隔で開催された民主主義サミットの最初のセッションで約3分の非公開演説を行った。サミットには 米中対立の最前線に立つ台湾、同じく米ロ対立の最前線とされるウクライナなど、110以上の国や地域が参加したが、中国とロシアは招待されなかった。一部では、アメリカは今回のサミットで中国における人権弾圧を理由に、北京冬季オリンピックの外交的ボイコットに加わるよう圧力をかけるのでは、 との見方もあるが、韓国政府はとりあえず外交的ボイコットはしない方針を明確にしている。青瓦台は前日、オリンピックの外交的ボイコットは検討していないと明言し、また韓国外交部のチェ・ジョンゴム第一次官もこの日、キム・オジュン氏が司会を務めるラジオ番組に出演した際、我々は直前の開催国としての 役割を果たそうと考えていると述べた。2018年に開催された平昌冬季オリンピックの開催国として、アメリカやその友好国を中心に広がる外交的ボイコットの動きには加われないという意味に解釈されている。韓国外交部のチェ・ヨンサム報道官も、北京冬季オリンピックの外交的ボイコット問題について、我が国は アメリカから事前にいかなる要請も受けておらず、現時点で検討もしていない状況にあることを改めて申し上げると説明した。とのことで、いかがでしょうか。今回の民主主義サミットについては、日本でも以前より関心度が高く、主要全国紙の一面でも取り上げられていました。中国とべったりの民主主義サミットに、 韓国が出席すること自体、日本としては今一つ納得できないのですが、まあ、アメリカにしてみれば仮にも同盟国ということで、仕方なく招待してあげたという意味合いがあるのかもしれません。一方、韓国はもうテンション爆上がり、サミットの招待状が届いただけで大騒ぎだったという可能性もあり得ます。何しろ、 国際舞台が大好きな国ですからね。アメリカにアピールできるというだけでウきウきが止まらないのでしょう。しかしながら、韓国は民主主義サミットが開催された背景をどこまで理解しているのかというと、日本としてはやはり疑問が残ります。今回の民主主義サミットは別名、人権サミットとも呼ばれるように、今後の国際社会における、 人権意識を改めて確認しようという狙いが含まれています。当然、その中には中国の新疆ウイグル自治区及び香港への人権弾圧への牽制も入っているわけで、アメリカとしては将来的にクワッド以上の中国保育網をしっかりと作っておきたいという思惑があります。このような共同体的な性格を持つ民主主義サミットに、 韓国が招待された理由は至ってシンプルです。アメリカは中国包囲網に韓国も加えておきたいと考えており、サミットを後ろ盾にして北京五輪ボイコットに重みをつけたい、より強いメッセージを発信したいという思惑があるのです。肝心なのは韓国の反応です。サミットにおいてムンジェインが何を言っているかというと、案の定、 ボイコットはしないの一点張り。そのくせ、お約束のように日本やアメリカに、これからも仲良くしようよとすり寄っているのですから、コウモリ外交にも呆れるしかありませんよね。相手のメッセージを完全に無視して、自分の要求だけを押し通す。外交のセオリーとは真逆の手法でアメリカと対等に渡り合おうとしているのですから。 ムンジェインはある意味で外交の天才なのかもしれませんね。もちろんただの皮肉なのですが。言うまでもなく民主主義サミットがアメリカ主導で開かれていることそのものに大きな意味があります。アメリカにとって民主主義サミットは韓国への不明なのではないでしょうか。中国、ロシアを排除した空間において 北京五輪ボイコットについてのコンセンサスを形成し、韓国の態度を改めて問いただす。ここからは個人的な見解に過ぎないのですが、アメリカとしては韓国が五輪ボイコットに同調しようとしまいとどうでもいいのではないでしょうか。主要先進国が相次いでボイコットの意向を固めている中、韓国が今更その場に加わったところで、 ほとんど影響はないわけですからね。あるいは、今度こそ韓国を見かけるチャンスと思っているのかもしれません。今回の民主主義サミットにおいて明らかになったのは結局、韓国の中国への依存体質です。この後に及んでも中国を外交的に敵に回すことができないんですからね。アメリカはさらに、 台湾をサミットの枠組みに引き入れ、中国との分断、独立を間接的に後押ししています。このことからも、民主主義サミットが今後、より強固な民主主義包囲網として発展していく可能性をはらんでいることは明白です。その中ではもちろん、日本の動きも重要になりますね。現段階で日本はまだ、五輪ボイコットについては、 明確な言及を避けています。ただ、自民党内からはすでにアメリカへの同調を支持する声が上がっており、主流になる動きを見せています。日本が明言を避けているのは、決して韓国のようなコウモリ外交なのではなく、最も影響力を行使できるタイミングを慎重に見計らっているということで、全く次元が異なります。とはいえ、 五輪開催まで2ヶ月余りとなり、決断のタイムリミットは刻一刻と迫っているわけですから、岸田首相にはそろそろしっかり覚悟を決めてほしいところなんですけどね。もし他国の出方を見てボイコットの可否を決めるためにタイミングを慎重に見計らっているとしたら、岸田首相はリーダー失格と言わざるを得ません。勝ち取りのできない首相に日本の将来を任せたくはありませんからね。